森岡三差踊りの皆様にご登場いただきます。どうぞ大きな拍手をよろしください。はい、ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。まずは森岡統一三差。 は草刈りのお尻をご拍で受準いたします